願書にお越しの皆さんこんにちは溝沼連合町内会浅上座連です最後も精一杯お話せていただきますのでご先ほどよろしくお願いします みそるん Bye.、Uh -oh. the other side of the car. ありがとうございました。<笑>朝がむとめです。